「餌に包み続けた」「夢の真実続けた」「ビールの明かりだを探して」「時に何が泣かして」「時に何が分離して」「時に何が死ぬのか」「その気持 せ、はいやにきな拍手お願いいたします。